今回は反り腰を改善して簡単にお腹を引っ込める力が身につくフロッグデッドバグの応用編を紹介していきます今回たったの5回です動画を見ながら一緒にチャレンジしてみてくださいはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、お腹をへこませたい人におすすめなメニューなんですけども、どんなに腹筋を頑張っても、反り腰を改善できなければ、下腹ポッコリはなかなか解消されません。そこで今回、カエル足にした状態で、手を万歳するだけ。それだけで、反り腰解消、前ももの張り、姿勢の改善ができていきます。たったの5回しかしませんけども、物足りないよっていう方も、きっとおられると思います。特別、今回は4セットやってみましょう。1セットではなく、 数セット繰り返すことによってしっかり鍛えることができてきますお尻が出てるよお腹が出てるよ食後お腹出やすいよだけど腹筋苦手だよっていう方は今回がぴったりです動画を見ながら一緒にやってくださいそれでは紹介します腹筋を使う感覚を身につけなければいきなり腹筋してもお腹になかなか力が入りませんということでまずキャットバックをカエル足で行ってみましょう通常キャットバックは四つん這いなんですけども今回はかかとを引っ付けて膝しっかり開いてください そうすることで自然と反り腰の状態ができてしまいますこの反り腰の状態を背中をまっすぐにするイメージでお腹を引っ込めてくださいこれをまず20秒間動画を見ながらお腹を引っ込めてくださいそれではいきますスタートグッとお尻を締めながら 背中と腰お尻までまっすぐにする感じです。しっかりお腹を引っ込めて腹筋を使います。はい、オッケーです。今の腹筋を使う腰をまっすぐにさせるっていうイメージを忘れないように、今からのフロッグデッドバグをやってください。まず、寝た状態でクランチを作ります。膝90。ここから足が離れないように膝だけパカッと開いてください。 この時に腰が床につく感覚が大切です。膝を開いても腰に隙間ができているとお腹が伸びてしまっているので腹筋の際にお腹が縮めにくくなってしまいます。少し縮んだ状態からさらに縮めるっていう方が初級者、中級者の方は簡単に行います。上級者の方は腰に隙間があってもお腹縮める力が強いので あまり問題ないんですけども腹筋をまだ弱い方はいきなりぐっと力が入らないのでまず少し力が入った状態を作ってからそこからさらに縮めるっていう方が腹筋を使いやすいですまず膝を開いてさっきの腰を丸める感覚で腰の隙間を埋めてみてくださいあまり足が前に出ると隙間が空きやすいのでちょっと近づけ目にしてもらって腰を床につけますここから状態をぐっと起こして ここから万歳をします手を使って起き上がったら体が寝ると同時に万歳ではなくて少し手を先に万歳していってから倒れてくださいお腹を縮めながら体を起こす万歳しながら寝ますもしこれ楽だよって方は体を寝ないように起き上がったら手だけで バンザイ、戻す。バンザイ、戻す。っていう風に5回行ってください。1回ずつ息を吐きます。バンザイしたら息を吸って、吐きながら、声ここで吸います。ふーといった感じで5呼吸です。どちらか好きな方をやってください。さらに楽だよって方は、足少し前に出してもいいです。 腰が反れなければ足をしっかり前に出すとさらに下腹に効きますこういう感じですそれでは5回頑張っていきましょういきますスタート1息しっかり吐いて二。 Okay、さあ残り3セット頑張っていきましょう息は止めない方がいいですしっかり息を吐くことでお腹をへこませる腹横筋がつきますそれでは行きますスタート1234ラスト オッケ ー, ー徐々にお腹が疲れてきてると思いますあと2セットです頑張りましょうそれではいきますスタート1頑張って231シュシュ とやりたくないと思いますが頑張りましょうしっかり明日は休んでもいいですいきますスタート1頑張って2310 お疲れ様でした。今回のフロックデッドバッグ万バ歳バージョンやってみてお腹効いたよレベル高すぎたよ低すぎたよっていうのはよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種センサもやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。